レリー指定しました。教師で丸見えの手鏡、持ってきましたよ。みんなをびっくりさせたいです。二人いますね。残念。爆発出て話しちゃいましたね。 あ、帰ってきました救助待機してますね。あれあ びっくりしてこちら側から倒しちゃいましたビルさんさすがみんなであれますあちらの救助に向かってますね。 なんか聞こえましたね。ビルさんへは足が遅いので、追いつかないです。左に一人。セルフケア中ですね。見つけましたよ、ビルさん。 救助一人、何もしてない人一人。救助して欲しいから、何もしてない人の方に行きますか。クローデットさん、びっくりしすぎて詰まってますね。奥に一人いますね。 エグさんまっすぐ来て大丈夫ですようん、まだ救助行ってませんねあれ耐久前もがいてました けましたねもう一人を狙うつもりだったんですがクローデットさんが来ちゃいましたいました バレちゃいましたついびっくりさせたくて様子見ちゃいました メリー手鏡が面白いのが、わかりました。手 鏡, 鏡も室内マップだと、楽しいですね。